はいおはようございますラスカルでございます本日はねガオ2日目でございますまあ今日はね2日目ということで2戦ほど対決する予定でございますでこのあとねちょっと寿司の対決があるんですが3人1チームで戦う勝負で一応ねメンバー全員持ち時間が違うんですようちのチームがエビマヨちゃんが15分で5分経った後に僕が制限時間10分で解消し始めまして早食いがね得意な神山さんという方が5分で制限時間で寿司を食べ 出るといいう企画でございます相手もね3人いるんですけれどもまあ、うちのチームはそんな感じのメンバーでございますネタがマグロサーモンでホタテに玉とで最後にアナゴがありましてこれねかつ24巻ずつお皿で言うと12皿ずつか僕もね、えー、10分でどれだけ食べられるかわからないんですけれども、まあ、全力でね挑もうと思いますでこれがね終わり次第カレーのね 1kg の早食いがあるみたいなんで こちらもね、改めて動画の方を撮影したいと思いますそれでは、勝負に参りたいと思います、うん、みんなは5のタイミングを進んでスタートはーーでみんな5秒前から、うん、じゃあ3対3の組織対決ドリームマッチ 開始します いいですあーなんか一日も来たら緊張で気持ち悪なくなってる<笑>胸が5432156 <笑><笑> Hey! Hey.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 Thank you. 一旦全てのお節が程度に出ている状態なので自分のものがなくなったら、えー、カイザーの方で大丈夫です<笑>先に完食した方の処理になります うわかんないこ、ね、す はい、ファイオ。Hey, You got it. You got it. <laughs> すごいドラマチックこれ。 いいね、えー、いいチーム戦だった<笑>いやいや最高だったよこの試合いはい、ということですね結果の方がまあ15分以内で両者完食されたということなんですけど今回はとりよりちょっと早かったアディさん、山ノガメさん篠犬くんチームの勝利ということでおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございまーす やっぱ対面で山上さんとこうやってやってるのでシミュレーションをしてもらって食材がね足らないようにとかもう本当に事前準備しっかりしてくださってて終了しましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございまし た, お疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございましたいやーめっちゃ楽しかった。楽しかった<笑> はい、ということでね、えー、先ほど、えー、2日目の1戦目でした寿司の対決が終了いたしました、まあね、ちょっと冒頭の方では、まあ、カレーもあるんでそれも撮影しようかと思っ て, てお話をしたんですけれどもせっかくならねやっぱり本編のガオーさんも見てもらいたいんで。 カレーのね本編に関してはガオーさんの方のみで僕の方ではね撮影を控えようと思いますまあ十分ね僕の動画の方でも楽しんでいただけるかなと思いますまあぜひねこの僕の動画だけではなくて、えー、ガオーを開催しているサムライティングさんの方でもね本編の大会の様子を楽しんでみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねー